ます。えっと東大新領域から参りました鈴木と申します。よろしくお願いいたします。えっとまずえっと今日は、えー、DB ケロえっと私たちの作っておりますえっとマルチオミックスのえっとデータベースえっと柏はまあ柏でこれは私きましたので柏手付けさせていただいたんですけれどもえっと柏エンサイクロピアフォーリサーチャーズをマルチオミックスアナリシスということでえっと DB ケロって付けたんですけれども。 それのデータベースの紹介をさせてていいただこうというふうに思っています、うん、デーータベースをどうやって使ったらどういう検索ができるかということは後で鹿島さんに委ねようというふうに思っています。うん、前半部分に最近のミックスのデータの背景トレンドみたいなことを少しご紹介させていただきましてその後にデータベースの実態というふうにバトンタッチをさせていただくということで 2部構成でお送りしたい。私まず自己紹介ですけれども東大の柏新まあこういうキャンパスなんですけれどもこちらからと参りましたそこでオミックスのシークエンスの次世代シークエンサーのコアラボみたいなことを 運, 営運用しております。 えっとまあえー、世界的には、まあ、非常に、えっと、ちっちゃな規模ですけれども、えっと、国内ではなかなかこう大きなものが、えっと、あんまり、えっと、稼働していないっていう現状もあったりしますのであるいは特化してるゲノムに、まあえっと、東北メディカルメガバンクだとか利権だとかあるんですけれども、えーまあ 例えばゲノムに特化したみたいな解析をやってるっていうことでいわゆるアカデミックにこういろんな目的に使えるっていうものの中では、まあ、国内でも、えっと、一番大きな、えっと、部類に入るのかなっていうふうな、えっと、ところで、えっと、あります、えっとえっと、規模としましてはイシーク2500が、えっと、6台廃止いク3000が、えっと、1台なんですけども、えっと、これはもうほとんど最近だとシャットダウンに、えっと、なってます。 えっと、急速にえっとシークエンサー自体も切り替わってまして、伸ばしいく、これ驚どしく書いてありますけど、これよりもえっと新しく入れた伸ばしいく2台の方がスルプトがえっと何倍も高いということで、伸ばしいくでもえっとほとんど全部回しているというようなえっとことです。そこでえっとまあプログラマーがえっと4人ぐらいと、ウェットのテクニシャンもう少し増えて、今10人ぐらいでえっとやってえっと言います。でミッションとしましては、ある程度大きなデータ算成が必要になったときに、 えっと、例えば、えっと、メディカルな分野ですと、今日は人だということで、こちらのお話を主にさせていただきますけれども、えっと、メディカルな分野ですと、えっと、AMED の、まあ、ゲノムのシークエンシング、あるいは、えっと、マルチオミックスのシークエンシングのプロジェクトに、えっと、参画させていただいたり、えっと、あの文科省のゲノム支援というのも、これも後で、えっと、お話しさせていただこうと思いますけれども、えっと、やってまして、えっと、こちらだと、えっと、モデル生物、えっと、マウスだとかラットだとか、もちろん、えっと、症状映え、っとゼブラフィッシュ、まあ、えー 単細胞生物みたいなのも、えっと、シークエンスを、えーま、共同研究なり、えっと、自宅解析なりで、えっと、引き受けているというような、えっと、ことをやって、えっと、おりますでま。こちらの部分はどちらかというとサービス業なんですけれども、えっと、本当のことを言いますと、えっと、新しい技術を、えっと、自分たちの、えっと、ところで作って、えっと、誰も見たことのないものを、えっと、見てみたいというのが、ま、私も研究者もう、も、えっと、引退かもしれないですけれども、ま、研究者の端くれですのでそういうことを思いながら、えっと、やっています、えっと。ただ、えー ありてに行って最近だとこう欧米にどんどんえっと新しいえっとすごいなっていうのが出てきてえっとそれをについていくのが精いっぱいっていうようなところもえっとありますで。今日ちょこっとご紹介させていただくのは、まあ、えっともうシングルセルのえっとプラットフォームが出てきて5年以上になりますけれども、まあ、シングルセル。で、えっと、空間トランスクリプトーム。 ですかね、あとはロングリードみたいなのも、えー、とこちらで、えー、まあこちらは自分たちで作った機械でも何でもないんですけれども、えー、とテクノロジーとして導入して、えー、とこの枠組みを通して、えー、とまあ皆さんに提供するとバリテーニってこれ、えー、と今なんとか使えるっていうものばっかりですけど、えー、とお蔵入りしたものもたくさん、えー、とあったりは、えー、としますけれども、まあ、そういうのの毒読み役みたいなことをやってる、えー、と拠点だというふうに、えー、と思っておりますで、えー、と今日お話しするデータベース以外にもデータ産生自体にご興味がっていうことであれば えっと、y スズキ、at, h u m a n g e n o m e c e ですけど、hgc.jp までえっとご連絡をいただければ、まあえっといろんなことでえっとお手伝いさせていただければいいというふうにえっと思っております。えっと、今日えっとお話しえっとするのは、マルチオミックスえっとあのの話をさせていただきたい、マルチオミックスというか、ゲノム以外のえっと部分のえっと話をがメインに、えー、させていただきたいというふうにえっと思って、えっと、おります。 それで、先ほどもゲノムのお話ありましたけれども、NBDC の方から大規模なゲノムの解析、シークエンス解析と、そのデータベース化の話がございました。これ、繰り返しになってしまいますので、あまり詳しくは触れませんけれども、国内外で多くのプロジェクトが、ゲノムのシークエンシングのプロジェクトが進行中であるというようなことです。 例えば、えっと、アメリカのプレシジョンメディスン、えっと、US o ですね、オールオーバ r では、えー、まあ、額が問題かどうか分かんないですけれども、えっと、110億円で、例えば100、10万人とか100万人だとか、えっと、いうような規模での、まあ、ゲノミクスイングランドのですね、えっと、イギリスのゲノミクスイングランド。この辺が、えっと、日本だとメジャーなところですけれども、えー、こう、えー、10万人のデータも多分、えっと、パブリックなデータベースにデポジットされていて、 まあ、えっとコントロールアクセスの問題があってすぐ取れるかどうかわからないですけれども、まあ、少なくともえっと算出はされているでそれがえっと10万人になって100万人になってえ1000万人になろうというようなえっとプロジェクトがえっと企画されていますで私の聞いた一番大きなプロジェクトはえっと中国の13次5か年計画っていうのでえっと総額で1兆円ぐらいを投じて えーとまあ、何千万人もしかしたら、えー、と民間の保険会社みたいなのも加わる と,、えー、ともう中国10億人もあの人いますけれども、まあ、1億人何億人っていう桁で、えー、とゲノムのシークエンスを展開する時代が、えー、ともしかしたらここ10年以内に訪れるのではないかというような展望も、えー、とございます。で日本でも、まあ、遅ればせながらというと怒られちゃいますけれども、えー、とようやく、えー、と準備段階が、えー、と完了しつつありまして、えー、と デ, ータあのデータの賛成が、えー、と始まろうと。 えっとしているところというふうにえっと聞きます。えっと例えばえっとここ NBDC もそうですし、えっと C キャットだとかえっと遺伝検えっと DDBJ、えっとクメディカルメガバンクもえっとちょっとえっと出遅れた感もありますので、えっと日本が一丸となってあのこの日本人のえっとゲノムの解析に取り組むということがようやく始まるとえっとようやくと言っていいと思いますけれど始まるというようなえっとことを聞いております。でますますあの先ほどのえっと NBDC の 提供するデータベースっていうのの重要性っていうのが増していくものというふうに考えているところであります私たちのところはもう少しバイオロジカルなところに貢献できればっていうようなもしかしたらその先のところに貢献できればっていうようなことでやっております例えばこれも、まあ、あの大冗談で構いすぎかもしれないですけれども私たちがそのゲノム から私もゲノムに携わってもう20年ぐらい経とうと、私がえっとゲノムの業界に入ったのは思い起こせば終始1年のことですけれども、えっと、そこからもう25年ぐらいえっと経ってしまいまして、えっと、そこでえっとでもえっと思ったのは、えっと、ゲノムの解析っていうのは確かにここ25年、特に次世代シークエンサーが導入されて以来15年、10年15年は経たないですね、えっと10まあ、でも15年弱ですか、えー、で、非常に大きな展開をえっと見せてきたということではえっとあります。 で、それはパラダイムシフトっていうような言い方をする方もたくさんいらっしゃいます。で、たくさんのゲノム配列が解析されて、G バス含めてたくさんの疾患遺伝子が明らかになりました。で、よかったのは、がんをはじめとして、プレシジョンメディスンっていうな言葉が生まれて、多くの非常に有効な治療法が見つかった。たくさんの抗がん剤が見つかって、たくさんの患者さんに対してベネフィットがあったということであります。 けれども多くのがんについては、まだ、えっと、達成されていないということにつきましては、多くのがんについては、えっと、残念ながらまだ、えっと、薬剤療法、えっと、ゲノムの力だけでは、えー、根治を、えー、もたらすことは事、ま、実上不可能であると。であるいは、えっと、何千ものまだ、えっと、難病に関しましては、特に退院死で起こると言われているような難病に関しましては、えっと、依然としてその病態というのが全く分かっていない、治療法も分からない。 私もともとトランスクリプトームの出身ですのでもともとそういう件もあるんですけども私の独断と偏見によりますとゲノムっていうのは非常にファンダメンタルな人としての基本の設計図であって重要なんですけれどもやっぱりその設計図を組み立ててみてじゃあどういう機能がそのゲノムの中にこうコードされてて。 それがどういうふうにおかしくなっているんだっていうのは、ゲノムの変異だけ見てても、えっと、ある程度わかる部分っていうのは限られているんじゃないか。やっぱり、えっと、エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオームみたいなところで、えー、起こっていることっていうのを把握したいと、えっというようなことを、えー、考えて、えっと、きた、えっと、もので、えっと、あります。で、ゲノムっていうのは、えっと、全身どの細胞をとっても同じっていうのが、えっと、ある程度強みで、えっと、あるということで、えっと、あります。ところが、トランスクリプトームっていうのは、 えっと、もちろんえっと腎臓とか肝臓とかそれぞれ臓器がたくさんある中でトランスクリプトームっていうのは一つ一つ全く異なりますし同じ肝臓の中でも例えばえっと血管に近い肝臓の細胞血管に遠い肝臓の細胞っていうともうそれだけでえっと異なるというようなことも言われてきております。で本当のことを言うとトランスクリプトームの解析っていうのはある方のえっと全身の細胞を本当は全部解析したい。 一人の方の中には、これも私本当かどうか分からないですけど、50兆個ぐらい細胞があるっていうふうに言われているらしいです。それを夢のような話かもしれないですけど、本当は全部解析してしまいたい。しかも、生まれてから、例えば成人して、まあ、おいて、亡くなるまで、状態がどんどん変わっていく。あるいは病気になったり、あるいはそれが治ったりっていうような状態変化の下で、どういうふうにその50兆個のトランスクリプトームが変わっていくか。これは夢であります。 けれども15年前には夢だったことも今、シークエンス関連技術のスループと大幅に上がってきてまして50兆個は当然まだ無理なんですけれども各臓器に対して数万個のシングルセルレベルでの解析っていうのは可能なようになって実際にデータも出てき始めているというような形になります。それをゲノムの情報と合わせてそうやって実際組み立ててみて 新しい時代に新しいゲノミ科学のパラダイムシフトっていうのがもし起こるとすれば今そのちょうどこのジャンプするためにかがんでいる時期なのかなっていうふうに思って言います。データがちょうど今出始めたところっていうことでそれをデータベースとして表現して一緒にどうやって活用するのかっていうのを考えていきたいということで。 まあ、ちょっ と, えっと手前味噌に言いますと、ゲノムでえっと今、国家プロジェクトが大規模に動くま、あまあ言ってしまうと、その先をにえっと一緒にえっと考えていけるような、そのネタフリをえさせていただければというデータベースだというふうにえっと思ってえっと言います。具体的にはいくつもいくつもえっと計測機器がえっと生まれてえっと言います。 もしかしたらすごく近未来数年のうちにここ10年ぐらいはイルミナ型の次世代シークエンサーでたくさん読み取るっていうようなことを背景に行われてきましたけれどもシークエンサーに依存しないような ACGT で読み出さないようなハイスループとのバイオロジーっていうのも出てくるというような可能性もございます。でそういうなのも見据えながらとにかくデータベースを作っていきたいというようなことです。 で実際もう始まってますのは例えばがんのクローン進化だとかで、えっと、あるいはがんじゃない疾患の局所病変であるだとかあるいはシングルセルの、えっと、レベルであるいは、えっと、後でお示 し, しますけど、えっと、空間情報も、えっと、加味した形でイメージングと融合しながらそれが疾患によってどういうふうに変わるかっていうのを、えっとあのえー、こう数理モデルも含めた、えっと、ネットワーク配列だけじゃない、えっとあの ゲノムの DNA っていうと配列の解析になりがちですけれどもトランスクリプトンプロンペオムっていうと分子実体ってい う, うなニュアンスの方が強くなってきますのでもしかしたら物理の拡散 物, あの物質の拡散ですねっていうようなものも視野に入れながら一つの細胞の解析から臓器のネットワークへそれがトータルとして人がどういうふうに疾患になるのかっていうのを考えていけるようなことができればいいなっていうふうに思ってと言います。 でこれまたちょっと時間があったら最後に、バカンテスとか島さんにあれるかもしれないですけれども、ですけれどもえっと、今、えっと、本当に技術革新で活用が広がり始めている時期というふうに、えっと、思います。で、えっと、言い換えると、今まで比較的データベースとして扱いやすかったのは、まあえっと、どんな形にしてもゲノムの配列のデータを扱ってきた、あるいはそれを臨床データと 臨床データと AI でガチャンコするっていうことにしても扱うのは基本的にテキストデータであったというようなことですけれどもこれからのデータっていうのはもしかしたらテキストだけじゃなくて例えば画像であるだとか数値であるだとかむしろ私たちがこれまでにいわゆるバイオインフォマティックスであまりなじみがなかったような扱いを必要としてくるような時代も来るかもしれない。 そこにはやはり、えっと、アカデミーやから、まあ、小規模であっても、えー、貢献していきたいというふうに、えっと、思っております。ありてに言って第1世代の次世代シークエンスの分野で、えっと、出遅れた感のあるとも言われる、えっと、日本の、えっと、ゲノムですけれども、えっと、次世代の、えー、次の世代、まあ 次, 次世代という言葉はないかもしれないですけれども、えー、次の、えー、と来るべき、えー、とゲノム医科学の、えー、スタートダッシュには世界一斉にまでよいドンというところもありますので、えー しっかりとキャッチアップしてあるいは分野によっては世界を牽引していくというようなことがあるというふうにいいというふうに思っていいます。これはちょっと今日はお話しするあれもないですけれどもシークエンサー自体のフォーマットも変わろうとしていますし例えばシークエンスに依存しないハイブリダイゼーションベースのシグナルで遺伝子発現をっていうような技術もいくつか出てきてといます。 もうすぐなんか、えっと、JP モルガンの、えっとなんかえっと、発表があるみたいで、えっと、こういうような技術が、えっと、アメリカでの、えっと、技術が、えっと、いくつもロードマップが来週あたりに開示されるというようなことだというふうに思いますけれどもまあ、えっと、そういうようなことですで、えっと、お話を、えっと、戻すあのいきなり戻させていただきますと、えっと、今日は、えっと、DB ケロのご紹介に、えっと参りましたでそうは言っても、えっと、いくつか、えっと、私たちが取りためてきました、えっと、多層ミックスの、えっと、ものを データを格納したえっ、ー、と hiro.dot.hgc.dot.jp えっ、ー、と伊賀県の人ゲノムセンターで運営させてといただいております。でえっ、ー、とこちらについてえっとご説明をえっ、ー、と鹿島の方からえっ、ー、といたしますけれども、その前にちょっとえっ、ー、と簡単にトピック的なものだけこう私の方で概略を説明させていただきますと、まあえっ、ー、とゲンあのだ全体の狙いとしましてはえっ、ー、と人のゲノムの多形だとか癌での突然変異だとかっていうのがどういう生物学的な意義を持つのか。 でその人 の,、えー、そのゲノムの変異を持っている人自体っていうのはなかなかまだ難しいところがあるもちろんそれの人の全部の細胞っていうのはまだまだ夢の物語ですけれどもそうはいってもそこに例えばたまたま、えー、と変異が持っている多ケを持っている例えば培養細胞がどういうマルチオミックスの振る舞いを示していたかっていうのが、まあ、一目瞭然に見れる と,、えー、といいなっていうコンセプトで、えー、と作った、えー、とデータベースです。で特に まあえっと、あり得にいってその、えー、データの規模、えー、カバードっていうような、えっと、ものです と,、えっと NCBI だとか EBI だとかっていうのにえっと、言ってしまえばある程度型がつくところがありますので、えっと、その中にまあ意外に埋もれてしまっている、えっと、日本 人, 日本日本人 に, 日本に関係するようなもの例えばその日本人のがんであるだとか日本人に由来する、えっと、がんの細胞株であるだとか あるいは日本人の研究者がえっと算出したデータであるとかっていうのをやっぱり大切にえっと扱ってってやりたいあるいはえっとここでえっと紹介されているここのデータベースに収載されている日本人の研究者はえっと現役で第一線で活躍されておられますので方ですのでえっとそこにこう直接えっと一緒にデータ算成からえっとまあデータの処理だとかっていうのをそうやってもアメリカに電話するよりは、えっと あの日本の、えっと、共同研究 の, 方 に, あの方に電話した方が共同研究の、えっと、話もしやすいこともあるかと思うので、えー、そういうような、えっと、自然にあの、まあえっと、なんきっかけになればというふうに、えっと、思っているというような、えっと、ことです。でまず、えっと、日本人の、えっと、正常のミックスのデータを格納、えっとえっと、して、えっと、ございます。えっと、数は、えっとこのえー、あまり大きくないですけれども えー、と正常の、えー、と例えば肝臓で8件、えーと、大腸で11人ですね。で、エンドメトリアル、えー、と子宮、えー、と生殖系。で、えーと、エンドセリアル、えーと、血管内皮系ですね、30、3っという数の、えー、と日本人の、えー、と正常の、えー、と方のエピゲノムが収載、えー、されて、えー、おります。これは、えー、と終了してしまいましたけれども、一昨年しまでだったかな。えーと えっと、クレストアイヘッインターナショナルヒューマンエピジェノムコンソーシアムというのが国際コンソーシアムであるんですけれども、えっと、それにえっと日本はクレストとしてチームでえー参加しておりまして牛島先生がんセンターの牛島先生がまとめておられましたけれども、えー、日本人の標準エピジェノムとして作ろうというようなことでえっと集めた日本のチームで集めたデータが収載されておりましてもちろん配列自体は NBDC ・ JGA にえーっと登録されておりますけれども それをブラウザーで見てみれるというようなことです。あとは、チップシークのデータなんかは、あ、すみません。それでエクスプレッション、の内容ですけど、ピゲノムと言いましても、代表的なヒストンマーク、全部と DNA のメチル化と RNA のシークエンスからそれぞれが構成されます。であの生配列情報は NBDC からですけれども、それが加工されたもの。 例えば多くの場合はマッピングから、えーまあ、そこはやらなくてもいいよという方に対しては、えー、遺伝子の発現カウント情報だとかチップ飼育 の,、えーね、のピークの情報あるいはそれを RDF 化したものみたいな形で、えーえー、置いてあるというような、えー、ことです。 でいくつかの例えば東北メディカルメガバンクの公開になっている部分だけですけれども、であるだとか、徳永先生が集められておられました G バスの日本人の多形のあとで鹿島の方から具体的なものを紹介いたしますけれども、そのえっと、じゃあその、例えばどちらが先かがいいか分からないですけど、日本人でゲノムの多形があった金傍には何が起こっているか。 まあ、ちょっ と, えっと、ま、あの変わっちゃいますけど、例えばえっとまあ別の臓器になっちゃうかもしれないですけども、えっと、そこのえっと例えばコロンでそこがエンハンサーとして機能していたとか、えっと、あるいはえっとオルターナティブスプライスエキソンがあったとかっていうようなえっとことが、まあ、その周辺の情報が検索できるというような形にえっとなっております。一、えっと、つ目がえっとそういうことで、 えっと、あとは、まあ、もう少し、えっと、実験に寄せた、えっと、形としてデータベースの使い方として、ま あ, あ, のあんまり、えっと、ここを細かくではないあのというのは、えっと、先ほど十、えっと、分説明されたと思うのでということですけれども、えっと、あとえ実験、まあ、される時にバイオ細胞を選ぶときにどれを選んだらいいんだろうっていうようなことを、えーまあえー、思われる方、えー、いらっしゃると思うんですけれども、えっとまあ、あのこれ肺腺がん全部肺腺がんですけれども えっと、例にえっと挙げますと、日本人由来のものっていうのをえっと使われる場合に、意外にこれデータベース埋もれててえっと取れなかったりすることも多いので、まあ、日本人由来のセルラインがこれぐらいえっとありまして、まあこのまあ、よく使われる、これ多分皆さん PC9 だとか A549 とか皆さんえっとご存知の細胞間ばっかりですけれども、まあ、こういうものに対して、じゃあそのオミックスがどうなってるのかっていうのを、まあ、えっと徹底的にえっと取ったというようなえっとものになります。ゲノムの配列 エピゲノムの状態、トランスクリプトーム、転写開視点、ノンコーディング RNA っていうのが、その細胞それぞれに対してどういう状態になっているのかっていうので、例えば、えーえー、EGFR、まあえー、とドライバーをに EGFR を持っているその日本人の細胞株はどれかとか、もう少し、えー、とひねりますと、えー、とどんなタイプの細胞株が欲しいのか、例えば低分化型、高分化型、 エピセリアル型、メッセンカイマル型、えー、と例えば、えーとそのえー、と神経、えー、と文化型みたいな、えー、と形で、まあえー、とカテゴライズして、えー、と選べるというような、えー、とことに、えー、となって、えー、とおりますでコンテン。そういうふうなことをやってますとなかなか、えー、とデータ の, その選び方というのが複雑になってき、えー、たところもありますので、えー、と一生懸命このデータの使い方みたいなビデオも、えー、と配しましたので、まあ、それも、えー、と見ながら、えー、使っていただければと。 とといい う, うに思っているところでありますでこの辺のどういう形で使っていって見てみれるかっていうのは後ほどということですけれども私のセクションで一番申し上げたかったのは実はこれ私個人的には一番推しっていうか一緒に考えていただきたいと思っているのは比較的新しい目の手法自分たちでこう本当は開発した手法でって言いたいところなんですけれどもそこはなかなかかなわないとすると えっと、新しめの手法でどんなデータが出てくるのかっていうのを、まあ、そうは言っても、まず、えっと、データとして、実データとしてお示しして、チャンピオンデータでもなんでもないです。ある時私たちが条件検討で、えっと、取ったデータを、えっと、ダウンロードしていただいて、えっと、見ていただくと、えっと、いうような、えっと、ことを、えー、こうできればというふうに、えっと、思っております、えっとえっと。その枠組みをまずは、えっと、シングルセルから、えっと、始めました。 で、でで そ, のでまあ、そうやってもデータだけ落ちてても困るというようなことも言われますので、でまあ、英文だとか日本語の文章、日本語の創設だとかで、じゃあそのデータを具体的にどうやってプロセスするんだっていうのも、一生懸命丁寧に書いたつもりであります。それでもまだ足りないっていうので、で今度、用途者の方からそのあのデータセット付き、 えー、プロセスできる、えー、こう教科書みたいなのに書かせていただきまして、えっと、それを見ていただきながら d b リビケロからデータをダウンロードして、えっと、実際にプロセスしていただいて、えっというような、えっと、ことができるとデータに対する理解も、えっと、深まるというふうに思いますしじゃあ次にそれを自分でどういうふうにやるんだっていうのを、えー、こうの、えーまあ、きっかけになればというふうに、えっと、思いますで、えっと、まず、えっと、シングルセルから始めましたで、えっと、これも釈迦に説法ですけれども えっと、去年の、えっとネイチャーメソッドの、えっと、メソッド・オブ・ザ・イヤー2019っていうのが、えっと、実はシングルセルでした。で、初めは、えっと、その RNA、トランスクリプトームのシークエンスから始まったシングルセル解析ですけれども、えっと、今実はこんなに、えっと、あります、えっとアタック。シングルセルのエピゲノム解析、アタックの解析、メチル化の解析、でえっと、サイトシークまあちょっと詳細は触れませんけれどもプロテオムの入り口みたいなもの。 T セルレセプターのレパートえっの解析みたいなのまでいろんな手法が出てといいます。それにつきましてデータベースでシングルセルのところまではブラウザとして実装いたしましたけれどもなかなかに展開が早くて全部に対してブラウザを作るっていうのはそろそろ不可能になりつつあります。ただそうは言ってもデータをとにかくお示ししたいっていうことで えっと、データだけでもダウンロードしていただけるような枠組みを作ってキューバをしのごうというふうにしております。ですので、えっと、そのデータをお手元でプロセスしていただける、えっと、枠組みっていうのも必 須, あの必須なのであの頑張って教科 書, 書書くっていうちょっと変な話になってますけれども、まあ、そういうのは、えっと、海外のデータベースでも似たような状況だというふうに、えっと、思っておりまして、えっと、なかなかそのブラウザー上で実装するにはデータも多様になって複雑になって解釈の仕方も難しくなってきてます。 で、スピードも速くなってきているあ。その代わり、えっと、その既存のプログラムっていうのがすごく簡単になってて、えっと、すごくユーザーフレンドリーになってます。で、えっと、これからどのデータベースを見ていくか例にしても、ポンとデータが置いてあるっていうデータベースが増えてきてまして、それをダウンロードして、手元でむしろツールをインストールして見ていただくっていう形をとるのが、も, うもしかしたら、えっと、これから理由なのかなっていうようなところも、えっと、あります。 で、言い訳ですけれども、まずデータだけをえっと置いていこうということで、データポータルをえっと充実させたえっとつもりです。えっと、まずシングルセルのデータっていうのが、えっと、すいません、ちょっと止ります、あ、これか。えっと、シングルセルのえっとデータっていうのが、えっと、ここにえっと落ちてまして、で、ここで、えっと、まず、シングルセルのデータセットっていうのが、えっと、うちで、ま あ, あ、ある程度、えっと、日本で作ってるようなやつは、えっと、取れます。ただ、えっと、こういう形で取れるんですけれども、 えっと置いておかれても、もえっと実際にはカウントマトリックスって細胞ごとの遺伝子発現の状態で置かれてえ通ります。ただ、それだと困るっていうえっとことですとえっとどうやってえっとそのそれをプロセスする。手元でプロセスしてまブラウザーっぽくま論文の図っぽく見るかっていうのも、もうえっとコマンドラインをえっとコピペで叩ける形のえっとチュートリアルっていうか、ヘルプみたいなあの画面を作りましたので。 それを見ていただきながら、どれか1個の模擬データを想定して、これをやったらこうなって、これをやったらこうなってという形でフォローしておりますので、こういうのを足がかりにデータを手元で見ていただければというのは形ですで。シングルセルなんですけれども、2019年のメソッド・オブ・ザ・イヤーはシングルセルだったんですけど、2020年、最近発表になった えっと、メソッドオブザイヤーっていうのは、スパーシャルトランスクリプトーム、空間トランスクリプトームだというようなことになっています。えっと、こういう、いわゆる 10X のビジューム型から始まったのが、近未来的にはこういうファインな解像度での解析が見込めるというようなことで、これはシーケンスベースでやらないんだと思うんですけれども、というようなことです。で、こちらに関しましても、 えーとまあえー、まずは、えー、とそのデータを、えー、とマウスの、えー、と一番無難なところで、えー、とマウスの腎臓で置いてみましたけれども、えー、とポン と,、えー、と置いて、えー、とあります。さっきの左上の上から3番目ぐらいのところからダウンロードを、えー、と可能です。 で、えっと、なんか、えっと、カウントマトリックスであれば、人に関してもデータを出していいっていうことらしいので、もう少し、えっと、ちょっと、えっと、ま、あの今準備してますけれども、すると、えっと、人の、えが、ー、んの、えっと、スパーシャルトランスクリプトのデータも、えっと、置かせていただこうというふうに、えっと、思って、えっと、と言います。あとは、えっと、ロングリード。えー、ナノパアのロングリードあ。私、うちの、えっと、メインのプラットフォーム、ナノパアなんで、それなんですけれども、えっと、日本人の肺がんをとりあえず20人分。 これも配列、えっと、生で置いてしまうと問題なので、えっと、ストラクチャルバリエーション、がんの、えっと、大規模なリアレンジメント、えっと、構造で、構造変化の、えっと、VCF グラフを、えっと、置かせて、えっと、いただきました。非常に複雑な変異とかも、えっと、起こってまして、えっと、VCF グラフに、えっと、表現できないものもあるんですけれども、えっと、それに関しては個別に、えっと、ここにこういうのがありましたっていう形で、えっと、リンクされています。で、えっと、例えばこれ、えっと、青に、 こうなんか青から赤に行って赤から黄色に行って黄色からえと緑に行って緑から抜けるってこうくるくるぐる回ってるからくるくるって名前つけたんですけどっていうようなえとものもえと見つかってましてでえと例えばまあその論文書いたんですけどえとピルゴだとかリグマだとかあのまあ我々が出すとゲノムリサーチ彼らが出すとセルっていうところが悲しいところですけどまあえとえと国際コンソーシアムでもえっと台風だとかその なんか、えっと、これ、なんですか、塔だ、ギリシャ語かなんかで塔で、えっと、崖って意味なんですかね、えっと、結構すごい複雑なバリエーションがたくさんある、これを VCF でどういうふうに表現していくかみたいなのも、えっと、話題ですけれども、まあ、ロングリードでどういうふうにそれが見えてくるかっていうのを、えっと、見ていただければというような、えっと、ことです。あと、フェージングの情報も、えっと、近々おきたいというふうに、えっと、思っています。 例えば P10 のロスがありますけどその、それはどちらのクロモソームがどれぐらいの、えー、と LOH を起こしているかというのがやっぱりがんの理解にはえっと大切と。あとはトランスクリプトームに目を転じます と,、えっと、例えばスプライスバリアントががんによってどういうふうに変わっているのか。でえっと、スプライスバリアントの形によってはとても変なタンパク質が生まれることがありますので、例えば NBDC のご協力いただいて、プロテオムの方を紹介いただいて、 えー、と実際、えー、とマスで計測すると、そのうちいくつかはちゃん と,、えー、とタンパクになっていると。そうすると、今度はガンなので、えー、とネオアンチエンとして機能しているんじゃないかみたいな論文を、えー、と書いたり、えー、としました。まあえー、とこれのデータも、えー、と置いて、まだですけども近々、えー、と置くつもりですので、トランスクリプトのものっ、えー、とロングリードで。あとはメチル化のロングリードっていうのも、えー、と最近できるようになりまして。 えっと、今まで一本一本バイサルファイトでチコチコやってたんですけれども、例えばじゃあロングリードでメチル化を見たらえっとどうなるか。これナノコアのシグナル、メチル化 C のシグナルで見るっていうのはなかなかノイジーなので、えっと、エンザイムメディエティッド、バイサルファイトの変換をえっと酵素でマイルドにやるっていうようなやつが最近なんかマイブームでして、えっと、それをこう使って5キロぐらいですけれども、のフェージングがえっとできると。えっと、まあメチル化のフェージングができると。 というようなものも、機密に置いておこうというふうにしております。あと、先週出てきたのは、マルチオームってやつで、1つの細胞の同時計測、1個の細胞のエピゲノム、トランスクリプトームがどういうふうに見えるのか、それが従来のシングルセラルー RNA シークとどれぐらいの相関を持つのか。大体なんとなく、個別に見るとシングルセラルー RNA の少し感度が良さそうだったりしますけれども、 そうは言っても同じ細胞で、えっと、アタックと RNA が埋めるっていうのは結構大切というようなことで、えっと、今ごちゃごちゃ言いましたけど、えっと、シングルセル周りロングリード周りで、えっと、新しめなデータで、えっと、まだサンプラーみたいな形になるかもしれないですけれども、えっと、まずは、えっと、置いておきたい。 でえっと、それをまあプロセスできるようなチュートリアルも充実させたいっていうのでちょっとデータベースの使い方としては変なかあの形かもしれないですけれども、まあ、そういうようなものにお付き合いいただけるとというふうにえっと思ってといいます。これ国内創設、えっと、遺伝子医学だとか生態の科学だとか先ほどの労働者の教科書 も, もうすぐ出ますけれども最後は一番サーキュレーション多いのなんだったら 和, あの和光の主薬のカタログですって言われて。 私役のカタログにも書きましたけれども、まあ、こういうのでデータベースの具体的な紹介とかもさせていただいておりますので、えっと、ぜひ見ていただいて、まずはホームページに来ていただいて、ちょっとまだ非常になんていうか手作りでやってますので、使いにくい部分多々ありますけれども、そういうよフィードバックも含めて、一緒に作っていただければ、お付き合いいただければというふうに思っているところであります。 具体的なじゃあ説明あのデータをど、データベースをどうやって使うかっていう話につきまして、じゃあ、鹿島先生に答えということで、お願いしますそれでは私の方から NBDC、えー、JAX の、えー、と実践編ということで、DBKERO の使い方に関して、えー、と話をさせていただければと思います。はじめに DBKERO に関しては、今、鈴木先生の方からお話もあったんですけれども。 も、えー、ともと実験的に保証された、えー、とハイプライマータンの TSS シークからスタート、えー、DBTSS からスタートしておりまして現在もさまざまなツールに関しまして日々更新を続けております。えー、と本研究室で、えー、取ったデータも多く掲載されておりまして最近です と,、えー、とスライドで示しておりますニューの部分ですね。 キャンサー SV のデータセットだったり Vizium のデータセットこちらがスパーシャルトランスクリプトーム、ね、と SV ビューワーだったりっていうのが出されておりますで本日はこれらのツールの中からデータポータルとマルチオミックスビューワーパスウェイマップ SV ビューワーに関して簡単にではございますがご説明をさせていただければというふうに思います えー、とまずデータポータルなんですけれども、基本的には、えー、とデータのダウンロードをするためのものです。でこちらでは、えー、と2つあるんですけれども、IHEC ・インターナショナルヒューマンエビゲノム・コンソーシアムのデータ と,、えー、と、国内の研究データ、主に、えー、と先進ゲノム支援のものですね、えー、こちらをダウンロードすることができることになっております。 2つ目のマルチオミックスビューワーに関しましては、その名前の通り、高い層のデータを一覧して閲覧することができます。こちらに関しては、後ほどタートを用いて、えー、実際に皆さんにも、えー、もしお時間があれば手を動かしていただければというふうに思います。3つ目がパスウェイマップです。えー、とパスウェイマップでは、えー、とパスウェイ上に様々な情報を反映させて表示させることができるツールになっております。 で4つ目の SVVR に関しましては先ほど鈴木先生の方から、えー、と説明があったのとほとんど一緒なんですけれどもそこも少しご説明させていただければと思いますでは早速データポータルなんですけれどもデータポータルで、えー、今画面の方でも見えているかと思うんですけれどこちらの部分ですねダウンロードというところにデータポータルが2つ存在しているのがあります かかるかと思いますで、えー、と今回ご説明いたしますがもしっ、えー、と後から確認したいという場合にはこちらヘルプのビデオの方も、えー、とラボの方で用意しておりますのでぜひ、えー、見ていただければというふうに思います。で実際押していっていただきたいんですけれどもデータポータルの一つ目のところを見ていっていただきますと iHEC のデータをはじめとしていくつかのデータを見ていくことができますで。デフォルトの画面ですと、まずマトリックスの方を開くようになっていると思います。こちらで見ていっていただきますと、iHEC のデータに関しては、トータルで583のデータセットが登録されておりまして、うち423がチップシークのデータセット、105が RNASeq、55がバイサルファイトシークのデータセットということになっております。 左側のテーブルの部分からも、えー、といろいろ選択していくことができるんですけれども、ここのマトリックスになっている部分をリストに変換していただきますと、このような形で、今ちょっと狭くて端っこまで見えないかなと思うんですけれども、えー、とリストの形でも表示させることができます。でえー、と実際、 皆さんがやられるときは大きな画面で見られると思うんですけれども、えー、とスライドの方を見ていただきますと、えー、とスクリーンショットでご用意したものがありますが、このような形で、えー、と一番右の部分ですね、えー、とダウンロードができるようになっておりますで。データのファイルフォーマットに関して特定のものを、えー、とだけ選び出したいという場合には、左側のファイルフォーマットの部分で選択を。 チェックマークを入れていっていただきますと、選択、絞り込みをすることができますので、そちらの機能も利用していただければというふうに思います。でこちらに関しては、ここでダウンロードしていただいて、実際、先生方が、えー、とお手元で解析をしていくことができるというふうになっております。で、2つ目の部分なんですけれども、 ダウンロードのところにもう一度戻っていただきますと、えっと、先進ゲノムのデータセットを表示できるようになっております。でこちらも、えっと、マトリックストリストという風になっているんですけれども、こちら、マトリックス見ていただきますと、一番トップのところには、えっと、先生方、このデータセットを主催された先生方のお名前が表示されるという形になっております。で例えば、 えー、とこちらですと、一番左がえと大島先生のデータセットで、こちらがえと全部で18データセットあって、r n a s ッ c がえと18。隣、田村先生の方に移りますと、トータルで20のデータセットがあって、うち18が r n a s ッ c 2つがチップシークのデータというふうになっております。こちらも先ほどと同様ですね。 先生方のお名前、プロジェクトの部分で選んでいくことや、ファイルのフォーマットとは、えー、と生物種だったり、えー、とオミックスのカテゴリーとは、えーと、シーケンスした際の読み方や圧勢のタイプなどで絞り込みをしていくことも可能です。さらに、こちらもリストをクリックすることができるようになっているんですけれども、えー、とトラック ID が一番左にありまして、その後、 先生のお名前があって、えー、と一番右が先ほどと同様に実際にデータをダウンロードできるようになっております。でこちらの部分ですね実際にデータを取った先生方のラボのウェブサイトにリンクしております。ですのでもし、えー、と興味があるデータがあった場合に実際こちらから先生方のラボに飛んでいただいてその研究どういう研究をされているラボなのかどういう論文が実際 出ていて、どういう解析に使われたデータなのかというのもそちらから辿っていくこともできるようになっております。でデータポータルに関しては、このような形でさまざまなデータをダウンロードすることができるというふうになっております。ぜひご興味のあるデータがありましたら、そちらからダウンロードしていただければというふうに思います。で2つ目 の、えー、とツールといたしまして、マルチオミックスビューワーを、えー、と見ていきたいと思います。マルチオミックスビューワーは一番最初のトップのところ、上のところにあるんですけれども、こちらクリックしていただきますと、検索できる、えー、と画面が出てくるようになっていますで、えーと。基本的にここは人かマウスかっていうのを選ぶことができて、 キーワードの部分ですね。今 NM っていうふうに入っているんですけれども、NM のナンバーだけではなくて、G のシンボルからサーチをすることも可能になっております。あえー、と下段の方ですね。ノミックポジション。こちらからも検索をすることができるので、特定のロケーションの、えー、とミューテーションとか、もう見たいものがはっきりしているという先生方は、こちらを利用していただいてもいいと思います。で実際検索していただいた後はこう、 えー、と2つ表示されているんですけれども、マルチオミックスビューワーの方をクリックしていただきますと、えー、とそれをマルチオミックスビューワーで見ることができるという形になっています。今回は、えー、と例としてタートを見ていきたいので、それを、えー、と解説していきます。でえー、と先ほどと同様に実際に、えー、と 解, 析解析をしたい特定の、えー、遺伝子だったり、デ、えータセットがある場合に、 マルチオミクスビューワーから入っていってていいただきますで今回の場合はタートが見たいのでキーワードのところにタートを入れてサーチを行いますそうすると t s s ビューワーとマルチオミックスビューワーが出てくるので今回の場合はマルチオミックスビューワーで見ていきたいのでこちらをクリックします。 そうすると、ちょっと今狭くなっているんですけど、こんな感じで表示がされています。で、えー、と左側の、えー、とスライドショーで見ている画面と右側のだとちょっと見え方が違うかなというふうに思うんですけれども、上の部分ですね、ここ、えー、と幅や高さを調整することができますので、実際見たいデータに従って、えー、ここの部分も調整していただければと思います。まあ、デフォルトででこんな感じで いっぱいデータが表示されるような形になっているんですけれどもクリアーオールトラックス c だったりベーシックパブリックデータ t a というのでデータの選択をしていくこともできます。で実際、クリアをして見るとこんな感じで全部消えてで、えー、とベーシック を足すと、こういうふうに、シークエンス、シビジャイランド、エリフシップという形で足されていくという形になります。で、下に進んでいただきますと、データセットっていうふうになっているんですけれども、ここから、えっと、必要に応じて、データを足していくことができるようになっています。今回は、えっと、日本人のがんのデータ、 いいいいくつか足していきたいと思いますまず、えーと、ジャパニーズのゲノムで、先にキャンサーセルのクリニカルデータセットを足していきます。えー、ICGC の SNP、SNV を選んでいただくと、このような形で下に追加することができるデータセットの一覧が表示されます。でここを 今回は一番上 NCC のを足していくと、先ほどのところに一番下の部分ですね、NCC のデータが足されているのがわかるかと思います。同様にして、今度は、えっ、ー、と、ノーマルセルで、下の2つを選んでいくと、 長浜 と,、えー、と JapanPGX のデータも追加することができました。このような感じでクリックするたびに下にデータが足されていくという形になっていきます。でさらにセルラインのデータも足すことができるので、キャンサーセルのセルラインで見ていって、今回は、えっ、ー、と、 LCAD1 と LCOK を追加してみます。するとこんな感じで今どんどん足していったものが下に表示されていくっていう形になります。で、見ている領域の部分なんですが、今回はちょっと時間がないので最初から入れさせていただくんですけれども、えっ、ー、と、ズームだったりいろいろ 機能を使うこともできますので、そちらでも見ていっていただければと思うんですが、そうすると、パ、えー、ートのプロモーター領域の部分に今回は着目しているんですけれども、このような形で、えー、と今表示した中で3つのデータでは、えーと、プロモーターの部分にミューテーションがあることが確認できるというふうになっております。 でここで、えー、とクリックしていただくと、また選択できる項目がありまして、えーとまあ、ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないですけど、えー、と選んでいっていただきますと、えー、と何から何への変異なのかっていうのを見ることができるというふうになっておりますで、えーと。今回はまずミューテーションの部分を見ていったんですけれども、 じゃあ、これで他の階層のデータはどうなっているのかっていうのをさらに追加して見ていくっていうようなことをやっていきます。でもう一度、検索するところからスタートしていって、マルチオミックスビューワーで、えっと 入れていくんですけれども先ほどと同様にここの部分で選択をしていくことができますで、えーと。ゲノムのデータでキャンサーセルのデータセットを先ほどと同様に選んでいっていただいて、でモアの部分を押すと全部が出てきますので必要なデータを選んでいってください。 今回は PC ラインと先ほど表示していたデータを追加していきます。で、次に今度はエビゲノムの方を追加していきます。エビゲノムを選んでいただきまして、セルラインでチップシークのデータを見ていくと、こちらも 同様のセルラインがありまして、その中から必要なものが選べるようになっています。で、さらに、これの方も、これ2も同じデータセットを追加することができて、 最後トランスクリプトームのデータも追加をしていきます。で、トランスクリプトームが TSS と RPK ですね。 こちらを追加していっていただくと、こんな感じで下にどんどんデータが足されていっているという形になりますで。で、今このままだと表示が少し見にくいと思いますので、 大きさの変更をしていただきますとこういう感じで一括で下まで画面上で見ることができるような状態になるかと思います。ここで、えー、と先ほどと同様の部分ですねこちらの部分を見ていっていただきますと。 こんな感じで表示がされますそうする と,、えー、と上から SNV のデータがあってピストンのデータがあってポルのデータがあって TSS のデータがあってっていうのがミューテーションが、えー、あった細胞なかった細胞っていうのでそれぞれ表示されてトランスクリプトームエピゲノムゲノムの階層での、えー、とそれぞれの情報をこのような形で 一括してて閲覧すするることとができるというようよなな形になっておりますで今回はタートを例にしてご紹介させていただいたんですけれども、えー、とこのようにデータセットが、えー、といくつも入っておりますので皆さんの、えー、と着目している遺伝子の、えー、シンボルとか、えー、場所を入れていただいて、えー、と解析に役立てていただければなというふうに思います。で 残りちょっと時間があれなんですけれども、パスウェイマップを、えー、と紹介させていただきます。パスウェイマップは、えー、とその名前の通り、パスウェイ上に情報を反映させるものなんですけれども、d、え、b、ー、ケロのパスウェイマップでは、セル シ, ナセルシグナリングテクノロジーズと KEG の、えー、とマップを利用することができますで、えーと。こんな感じでリストが出てきておりまして、セルシグナリングの方は、 マップ見ていただきますと、こんな感じで表示される感じになっています。で、えーと、実際にどのようなデータを見ていくことができるかっていうところなんですけれども、えっ、ー、と、いくつかあるんですが、そんな感じで、えー、と選べるものがあるんですけど、今回は、 ラングキャンサーのパスウを見ていきます。で、えっ、ー、と、ちょっと画面が、えっ、ー、と、ここでセルタイプが、えー、と複数あるものに関しては選択することができるようになっていまして、例えば今の表示は LC2AD になってるんですけれども、他にも細胞子を選ぶことができます。で、ユニットの部分ですね。今 RPKM なので、エクスペッションのレベルを見られるんですが、 こちらのパスウェイに関しては他にもいくつかデータセットが入っているので、こちらを選んでいくことで、えーと、その情報を今表示されているパスウェイに反映させることができます。でカラーのバーの部分を、モ、えーターの表示も変更することができまして、今デフォルトだと0から255でこういう感じで表示させているんですけれども、例えば、開けていった場合、0から14で、えーと より色が濃いような感じで、えー、とエクスプレッションレベルとどこで、えー、とどの色になっていくのかっていうのを反映させていくことができます。でえー、と今ちょっと時間がないので RPKM のデータだけになりますが他にもいろいろ入っていますのでまた必要に応じて見ていっていただければと思います。でえー、とキャンサータイプだったりセル、ユニット、ね、ティント、カラー、カラーリングとかっていうので、えー、と触っていくことができるので えー、とそこの部分を調整していただくと見たいデータが見られるんじゃないかなと思います。で、最後なんですけれども、えー、s v ビュー w ーを見ていきたいと思います。s v ビュー w ーは最近足されたものなんですが、えーと、これ先ほど鈴木先生からあったものと一緒になってしまうので、サクッと余計になるんですけれども、上の部分ではキャンサー s v データセットということで、えー、と ここにプロセスドデータが全部、えー、とテーブル形式でまとめられていて、ここからクリックすると、えー、とベット PE の形式で、えー、とデータをダウンロードすることができるようになっております。でえー、どういうデータなのかに関してはこちらの部分ですね。えー、とリード数だったり、エールズだったり、カバレッジとかっていうのは、えー、と全部テーブル上に示しております。でえー、とまた、ストラクチャーバリアントの、えー、とどういう に見えるのかっていうところで、実際これはもう論文で出ているものなんですけれども、STK11 だったら、えー、とこれも先ほどお話にありましたが、こんな感じでなっていてっていうのが、えー、と実際に図とあとビューワーの形で表示されておりますので、それを今見ていくことができるという形になっております。で、か、えー、け足にはなってしまいましたが、えーと こんな感じで、えっ、ー、と、ビビケロにもいろいろデータが載っておりますので、見ていただければと思います。今回は時間の都合で、えっ、ー、と、一部しか使い方の説明をすることができなかったんですけれども、一番上にあります、クイックスタート for beginners だったり、あとは、えっ、ー、と、真ん中の部分ですね、チュートリアルも用意されていますし、えっ、ー、と、最近ここら辺の部分で、えっ、ー、と、動画も足してましたので、 ぜひそちらも参考にしていただければと思います。で、えっ、ー、と最後のスライドになりますが、今、えっ、ー、とこれだけのツールを使うことができますので、えー、ぜひ皆さんの解析にご役立ていただければと思いますで。私の方からはこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。えっ、ー、と加島さんありがとうございました。それで今のお話なんですけれども、よしこれ上ってどうやった。 えっと、今のお話なんですけれども、えっと、How to use っていうところで、えっとまあ、ストーリーをいくつか我々のところで考えたところですけれども、えっと、このタートルのお話は、えっと、この辺にずっと、今の、あのそう言ってしまうと元もともともないんですけれども、えっとあのえー、こういう形でたど、えっと、れるという文章にするとこういうことです。Example 2としましまして、すぐに下に行かないですけれども。 えっと、別のストーリーとして、えっと、メタロープロテアーゼかなんかの、えっと、話を、えっと、別の話として、えっと、したところだとか、まあえっと、とあのどういうのが、えっと、あのプロジェクトとして考えられるのか、エザンプルにですね、えっというのが考えられないのでこういうのを、えっと、作っていくしかないと思うんですけれども、まあ、いくつかストーリーをあの自分たちなりに作って、えっとまあ、使い方の具体的な例が示せればいいというふうに思っています。えっと、結局、えっと、こういう DB ケロというのを、そうは言っても、えっと、少人数ですけれども、えっと、一生懸命作っております。 でこれトップページですけれども、まあ、今みたいなビデオをこの辺に散りばめてお、えっと、いて、えっと、ありますで、えっと。データポータルに、まあ、もし、えっと、慣れている方はデータポータル で, でダウンロードというとこの辺で全部、えっと、取れます。でえっと、自分あのお手元でプロセスしていただける方だと、ここの方がえっが、と、正直というふうに、えっと思いますで、えっと。ビューアーで見られたい方は、えっと、大体、えっと、この辺から、えっと、アクセスしていただけます。 でえっと、フィーチャルデータセットっていうふうに言いまして、えっと、例えばシングルセルだとか、えっと、スパーシャルトランスクリプトームだとか、ロングリードだとかっていうのは、この右上のところに大体、えっと、固めておいた、えっと、つもりです。えっと、ぜひ、えっと、DBKERO で検索していただいて、えっと、一度、まあ、一緒に遊んでいただければというふうに、えっと、思います。えー、ご意見等、えっと、ございましたら、えっと、あのフィードバックをもお待ちしております。えっと、本日は、えっと、長々とありがとうございました。私からは以上です。